お母さん、ご飯ま、まだ。はい、チ、い、朝ごはんよ。いただきますー。洋平の今日の朝ごはんは。ホットケーキよ。へえー。食べたいって言ってたでしょ。やった、覚えててくれたんだ。はい。いい匂い。美味しそう。バター い, っぱい。 食べたいいいおいしい 食べてない、はいいちごごう ん, 探すんら おわいたわいた。お父さん。おーちー、うん、今日も一段と可愛 い, いな。ん<笑>これはジャマイカさんのブルーマウンテンだよ。 私にもこの豆の良さがわかるとは嬉しいねしばし蒸らして豆が膨らんだらもう一度お湯を入れますと一体何をやってるんだこれぞ一歩進んだ大人のこだわりですよ まーー<笑>ってま待っ て, 待って うわ ご飯がみて 今日のご飯は？すごいチーズフォンデュじゃないか？ふは北海道の実家からチーズがたくさん送られてきたのよ。よし、お父さんはソーセージだ。私はパンにしようかしら。フォーク、アスパラアスパラ。じゃあ洋平初めてのチーズフォンデュしましょう。いただきます。ま お父さんはたっぷりつけようかな。 うまくできないよ。 よーへー下手くそだなあ。<笑><笑><笑><笑>はーい。 よウフフフ。